サプライズでーす。えー、本日は僕ザキとえっ、はい、のこの2人でお送りしたいと思います。お願いします。ーいますはい、すえー、本日はですね。うん、あの今日公開されました。映画燃えよ剣のアクションについて考察していきたいんですよ。まあ、あの映画本編にね。うん、あの内容についてあんまり触れるのは良くないので、うん、まあそうですねあ。ちょっと先日公開されました。のうん、youtube の方で。 乗っております、ね。まだ純一さんの土方歳三と伊藤英明さんの芹沢鴨の舞台を、うん、まあちょっと我々目線で見て、うんはいはい。ちょっと縦目線の楽しみ方っていうのを先行映像を見て、考察を語ると。語るとまた考察という。また考察を語ると。はい、まあとりあえずやってみましょ う, しょう、はい。よろしくお願いいたします。お願いします<笑>はい、では公開された映像を今、えっとチェックしていきましょう。はい あのまま切り合っていれば、俺は清川を首にした。こっちがそれは両権違いこっちじゃます。こっち違います。言 っ, ってみろ。一撃で倒す。俺が攻撃です。それを合図を待たせ今いきなり今、はい、セリスワさんからの一手目が入りましたけど。はい。はいまあ、あれ、い合でいう、なんか、うん、納刀した状態からパッて抜き打ちってやつですけど。はい、まあそれにしては割と踏み込みが、なんか、そんなに踏み込んでいなかった。 うん、まあ結構セーフティーなラインで浅めの一手でしたね何、ね、か不意打ちのようだけどどっちらかというとんかふっかけたって感じ、うん、喧嘩をそれにちょっとのけ覚めた肘あやるんだったらもう一歩ぐらい踏み込めたって感じなんですよね、うん、だからまあなんか本気って感じじゃないんでしょうね、ん、続きをちょっと見て、うんはいきましょう 分, 略分略としゃらくさいよ君は勇気がない上等だ 塗られ喧嘩か押し付けてガってやらうーんと、まあ、ここで抜くわけですけど、うん、なんか土方の方すごい体勢低いですね、そうですね、まあ、土方的にはもう、カモさんが構えちゃってるから、うん、刀抜くときになるべく、この人間の窮所が多い部分を隠しながら、はい、頭の上の方に刀を出して、守りに徹したバストなのかなっていうイメージ。いいつらられてもおかかしくないからこの状態で 急所のラインを隠しながらなるべく上に上げていって、うん、この状態だったらもう下から来るってことはまずないだろうから上側を守りながら肩抜いてってことだと思うんですけどおお強いないきなり強力な一撃きましたようーん抜、まあ、いたなっていう間なんだろうなうんうーんあのー、まあ、セリザワさんが思、はいっきり強烈に真っ向正面蹴りをバーンとやったのをうん避けたわけですけど、うん、ま あ, あのここも ね、土方が転がって体勢立て直すまでに鴨さんは多分切れただろうから、うん、やっぱ突きつけて終わってるっていうことはもうこの場で殺そうとかじゃなくて、まあ、別に手合わせとかそういうのじゃないけど、うんうん、なんかちょっとやっぱなんか挑発してるっていう感じの、うん、なんか余裕が見えるっていうのもやっぱありますね、うんうん、対して土方さんは、まあ、ちょっと息が上がってるように見えたっていうのもあるけどタッも押されてるなうん まあ、ここから互いに刀抜いて、まあ、ここからちょっと始まっていくようですが、うんうん、今サヤ投げましたね。投げましたね。うん、サヤ投げた後まあそれにまあカットなったのかなカムさん。だったの か, からないけど、うん。まあ結構もう条件反射じゃないですか今のは。いやまあもうサヤ投げるところからまあひじから結構アウトローの戦い方。はいはい ですよカ、ね、モさんはもうなんか正統派というか、うんうん、ちゃんと武士らし い, 刀の刀の扱い方そうですね動きからしたらちゃんと剣術の、うん、流派の形の中にあるような動きに見えますけど、うんまあ、そこで、まあ、次の思いっきりもう一撃恐竜の案加えましたけど、うん、今の肘方の手、あれはどうなってるんですかねこう 刀を上げて上げ回しながら回転を押さえるっすごい手をしてきますね先、う、澤、ん、<笑>さんがここで一回止まったけど結局振り下ろしてくるところをガチンって、うんうんうん、こっちの中むず い, いやいやいやいや<笑>、うん、今のは連動してた手っていうよりかは一手一手分かれてるんだとってだっ て, 言てこういったらもうこっち行っちゃったうがいいのうん行きたいもんそっち<笑>こっちの回転ですあれでやるのは多分一手じゃないんだう。ん。 くるって回ったのが1点目、でもそこから抑え込むのは2点目なんで、す ね, うすねこれで、うん、おお、こっちに入ってるこもえられる、どうですか、実戦ではあんまり見られない感じですかいや、普通に戦う中で、と、ね、っさにあの手はなかなか出てこないんじゃないかな、やっぱまあそうですよね。ねそこはもう岡田君の信頼<笑><笑><笑>あという感じで、なんかこの先どういうふうになっていくのかっていう感じですけど、うん、あ, あんなね、 さんのも抜いたアクションいや<笑>あるでしょだって今のだけでも結構、うんうんね、ですよね<笑>いやそのワイヤーとか使ってるわけじゃないから、はいはいはい、現実バナでした技じゃないけど、うん、やっぱ、ね、技術的にはめちゃくちゃ高いじゃないですかあれっめっちゃ難しいですね、うんうん、なんだろうフィクション的 な, なんか疾走感スピード感に振り切ってる感じでもなく、うんうん、やっぱなんか一手一手にちゃんと、うん、あなんかリアルな感じを出そうとはしてるん だと思いますうん、それをうまいこと両立させようみたいなそれをやっぱこなすのが岡田さんなん<笑>でしょうもどここに戻っていくるんだから 2.5 次元にがっつり寄ってるわけでもないし、うん、かといってなんかもうそのリアルな読み合いだけのすごい静かな戦いでもないしでもないしいいバランスなんだよと、うん、<音楽>いうわけで戦後映像をまあ堪能いたしましたけど、ねはいうんまあ、見た感じで言いますとまあ セリザワさんはやっぱその場で本気でやってしまうっていうぐらいの破棄、うん、っていうのはあんまりなかったかそうですねいいまあそんな肘方、まあ、とセリザワですけどお、うん、のおのスタイル的にはセリザワさんはどっちかというと正当派堅実って、うん、そうですよね肘方さんはなかなかのアウトローでしたさや投げるわ あ, あのすくい上げですよ、うん、うん、なんからやっぱ元が天然に死ぬ勝ち筋を作れるんだったら何でもするみたいな感じだね手段を選ばないっていうか、うん、まあやっぱセリザワさんの最後のとは 片闇なことをやってくるから、おお、みたいな表情はされてます、うん、そうですね。まさかそんなことしてくるから。一、ま、気<笑>にパワーバランス変わりました。もん、ね、そうですね、うん。まあ、そういう、まあ、アウトローな手っていうのもあるんですけど、なんか、まあ、うん、リアリティ。っていうラインは多分高いと思うんですよ、うん。ただ、まあ、肘とかだったら、まあ、プロもあるし、手とかもあるの、うん、目、見て楽しめるタイプの要素も、詰め込まれてるかか、うん、ちゃんと、まあ、映像作品としての派手作品。 そし て, として見応えはすごいじゃない。あれだけでも結構でもそう。そうそうすかったですね、うん。あれが本編のどのあたりにあるのかわかんないですけど<笑>、うん。他のシーンも見たいですね。<笑>あれかう、ね。うん。なんかそういう全部記者が背負ってよ。お客様には。頑張ってるわけです、ね。そう。俺たち記者で来てやってる<笑><笑><笑><笑><笑>。というわけで今回楽しみですね、はいはい。はい。というわけでまあ我々のおえよけんの映画撮でございました。いや本日はこれまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>